それではこれから計算機数学一の第八回の授業を始めますまず前回第七回の授業のまとめですえっと前回からユークリッドの誤助法の話に入りまして前回はまず可感観の基本的定義の復習を行いましたそれからユークリッド誤助法そして拡張ユークリッド誤助法についてアルゴリズムやその定義 を学びました。今回の授業の内容です。今回は拡張ユークリッド互除法の性質についてまいくつかあるものから一部取り上げたいと思います。それから後半では拡張ユークリッド互除法の応用としまして方逆元の計算を取り上げてこの計算について説明します。 それでは拡張ユークリット誤助法の性質ということでテキストの方は53ページの第節から始めます今回は拡張ユークリット誤助法の性質のうちテキストの定理 4.25 を取り上げます。まず定理の主張に入る前に前回紹介しました拡張ユークリット誤助法の設定について えー、復習します、えっと、F と G を R の見としましてで常用付き序算により非、えっと、0のラムダに対して、まあ、R1 から R のラムダ R ラムダプラス1それから、えー、Q1 から Q ラムダを、えー、ユークリット誤助法や拡張ユークリット誤助法と同様に定めます、えー、そして S0 から S ラムダ S ラムダプラス1および T0 から T ラムダ t ダプラス1を拡張ゆっくりと誤助法と同様に定めます。それから RiQi についてはその乗用付き序段を用いてこちらのスライドのように定義していきます。詳しくは前回の授業の時の説明を参考にしてください。なおここではその G が0に等しい時はラムダを0。 それから、えっと、g がゼロに等しくないときは、まあ、ラムダを正という形で上行列を作っています。え、さらに拡張ユークリッド互除法では、えっと、s i t i という数をですね、次のように定義しておりました。s 零イコール一、t 零イコールゼロ、s 一イコールゼロ、t 一イコール一。 それから、えっと、s の i プラス1と、え、t の i プラス1を、まあ、このような形で定義しておきます。そして、えっと、拡張ユークリッドの互乗法のアルゴリズム EEA の出力としまして、あの、d と s と t の組、これは、えっと、これまでに計算された各変数の中から、r の i マイナス1、s の i マイナス1、t の i マイナス1の組を、まあ、それぞれ d、s、t と置いて出力することにしています。 ここからが今回の定理 4.25 の内容です。今までに定義しました、まあ、RiSiTiQi に対して行列 Ti を、まあ、こちらにあります形それから、えー、と行列 Qi もこちらのスライドにあります形で定義をします。でこの時、えー、と次の性質が成り立ちます。えー、とまず性質 A はこの Fg を並べた 行列にこの si ti を縦に並べた行列をかけますと ri に等しくなるそれからこの、FG、f g x と g を横に並べた行列にこの上の ti という行列をかけるとその ri と ri プラス1を並べた行列になるというものですで性質の b はこの ti が t0×q1×q2×qi までの 積に等しいといいととうことを言っていますでさらにこの t0 はその定義から単位行列ですので実際にはこの q1 からあ qi の積にこの ti が等しくなるということを主張しています。で性質の c は、えー、と任意の i に対してと d、えー、これは d が gcdri と ri プラス1の gcd に等しいと。で特に これが F と G の GCD に等しいということを主張しています。性質の D はこの行列 Ti に対してこの Ti の行列式が Si×Ti プラス1マイナス Si プラス 1×Ti でこれは特にマイナス1の i 乗に等しくなります。従ってこの Si と Ti が互いに素であるという主張をしています。性質の E は この f がえっとマイナス1の i 上かける r i t i プラス1マイナス r i マイプラス1かける t i それからえっと g がえっとマイナス1の i 上かける s の i r i プラス1マイナス s の i プラス1 r i に等しいそれぞれ等しいということを主張しています。えっと以上がそのこれから示すべき定理の各性質です。 それでは各性質の証明を見ていきたいと思います。えっとまず性質の A ですけれども、この性質の A にはあります。まこの2つの等式ですね。これは実はあの前回の授業で行いましたその拡張ユークリッド法に関する定理のあの一番目の通りですので、詳しくはそちらを参照してください。次にえっと B 証 B に行きたいと思います。これはあの Ti が 行列、TI、です、ね、この行列 Ti が T0×Q1×Q2× 点点点 ×Qi。すなわちそれは Q1 から Qi の席に等しいという性質ですけれども、これは機能法で示します。まず i が0に等しいときは、これ は, TI は単位行列です T0 は単位行列ですので明らかです。次に0からステップ i まででこの性質が成り立つと仮定します。そうしますと、 その過程から ti イコール q 1る q から qi の行列の積という性質が成り立ちます。でこの時その行列 ti に q の i プラス1を右側からかけたものを計算しますと、えっと、まあ行列 ti はこのような行列でそれから行列 qi はこのような行列で計算できます。で実際にこの積を計算しますと まあ、このような形の行列になるんですけれどもこの第2列の各成分ですねこれはあの SI や TI の定義に従いますと、えっと、21成分が SI の、I、プラス2それから22成分が TI の、I、プラス2となりましてこの行列全体としましてはこの TI の定義から TI の、I、プラス1に等しいということになります。こ、まあ、これにによりそののの I プラス1の場合にもこの あの定理の主張 b が成り立つことが分かりましたので、この主張が示されたことになります。えっ、ー、と次の主張 c については、この任意の i に対して、この d があの r i、えー、と r i プラスの g c d えっとすなわち特に F と g の g c d に等しくなるということなんですけれども、これはあの前回示しました定理ユークリッドの互助法の定理 e a の 項目 A の通りですので、まあ、詳しくはそちらを参照してください。えー、次に性質の D はこの行列 Ti の行列式がマイナス1の i 乗に等しいという性質なんですけれども、えー、とまずえと T0 の行列式は1それからえと Qi の行列式ですねこれを見ると Qi の行列式はマイナス1に等しいことに注意しておきます。 先ほど示しました性質の b より ti は qi からあ q1 から qi の積に等しいということが分かっています。でそうしますと、えっと、ti の行列式というのはこの q1 から qi の行列式あ積の行列式なんですけれどもこれは実はその q1 から qi の行列式の積に等しいということが分かりまして q1 から qi の行列式というのは全てマイナス1ですので まあ、結果として Ti の行列式は、えー、値はマイナス1の i 乗に等しいということが分かります。えー、と最後に、えー、性質の E でこれは F と G が、えー、それぞれまあこちらのような、えー、関係式を満たすということなんですけれどもこれはあのー、性質の A より、えー、と FG×Ti が RiRi プラ RI ス1という性質がありました。でえー、とこの式を F と G に関する連立一次方程式と見てでクラメルの公式などで解くことであの結論を得ることができますのであの各自で求めてみてください。